それでは、計算基数学1の第15回目の授業を始めたいと思います。前回のまとめです。前回第14回では、その高速乗算法ということで、その唐津葉の乗算アルゴリズムというのを取り上げました。でそこでは、整数の乗算アルゴリズムと、それから一線性多公式の乗算アルゴリズムについて紹介しましたで。今回の内容なんですけれども、その高速乗算法 の, あのもう一つの方法で、 高速風流変換、FFT に基づく方法を紹介したいと思います。で、この理論にあたっては、まず、その理算風流変換と呼ばれる理論を紹介します。これは DFT と呼ばれるんですけれども、んとそれで、あと、それに引き続いて高速風流変換を紹介しまして、で、この FFT を用いた一変数多項式の高速乗算法について紹介したいと思います。 でと今回の話はですね、まずあの、テキストですと、セクション 6.1 ということで、あすいませんあの、紙では配られなかったんですけども、PDF がある人は見ていただきたいんですが、あの85ページからのです、ね、多項式の評価と補完というところから、えー、と必要な人は一緒に参照してください。 で、まずここではその多項式の表現について一応確認をしておきたいと思います。で多項式の表現というのは、その与えられた多項式を ど, どのような形で表現するかということで、まあ、えそんな表現って、その、あの、fx イコール、AN、a の n 乗、xn 乗プラス点点プラス a0 ってそういう表現に決まってるやろっていう思う人もいるかもしれませんが、それはあのいろいろな表現の一つであります。 それは、あの、係数を使って表現するってやつですね。で、まあ、あの、多項式の、その、まあ、単項、x の愛情に関する係数の和で、あ、係数が愛情の項の和で多項式を表して、その係数で表現するっていうのが、まあ、一つあります。でそれともう一つは、関数値の表現というものがありまして、これは、あの、と、まあ、ある点ですね。x0 に対して、fx0 の値。 で同じようにして、Fn に対して、FN XN、Xn における F の値というふうに、その X の値とそこにおける F の値という組みで表現するというのも、これあの、多項式の表現として知られております。でこの場合は、その N プラス1個の点でですね、その多項式の関数値で表現するということなんですけれども、まず、あのどちらの表現も、その NG 以下の多項式を1位に表すということに注意しておいてください。 でその係数表現からその関数値表現に表現を変える、行ったり来たりするというのに行われる計算が評価と補完と呼ばれる計算です。で、係数表現が与えられたときにそこからその関数値表現を得るのが評価と呼ばれる計算で逆に関数値表現が得られたときにそこから係数表現を得るのがために行われるのが補完と呼ばれる計算です。ですので、まあ、それこの2つの表現というのはまあ評価と とかあと補間という計算で行ったり来たりできるということを確認しておきたいと思います。でこの多項式の補間に関してはあの一時的に補間できるということが知られておりましてあのこれはあのテキテストですと定理の六点一に書かれております。でえっ、ー、とどのように一時的に書けるかというとあのこのような形で線形写像で書けるっていうんですね。でうんとであの 行列はこれ、ファンデルモンデ行列で、一応、あの、x 一から xn は異なる値というふうにしておくんですけれども、この、えっと、ファンデルモンデ行列、n 字のファンデルモンデ行列に、その係数をですね、a0 から an をこうな縦に並べたベクトル、列ベクトルを右からかけると、そして出てくる列ベクトルが、実は、その x0 から xn におけるその関数値の表現になっているということが成り立つというわけです。 でえー、と次にですね、あのちょっと最あの前もっていくつかこう基本的な事実を確認しておきますけれども、えー、とその今を紹介した評価や補完の計算量がどのぐらいになるかというのをちょっと確認しておきますと、えー、と古典的な評価のいや補完 の, の計算量は、オーダーの N2 乗、すなわち入力多項式の実数の2乗に比例する計算量になるということに注意しておきます。 で、評価に関しては、あの、多項式の評価は、あの、この授業 で, ですね、法難法という方法を使いました。で、えっ、ー、と、法難法で、例えば、あの、fx に対して、x0 から xn という n プラス1回分の評価を行うとなりますと、えっ、ー、と、法難法の計算量を思い出すと、1回の評価にかかる法難法の計算量っていうのは、えー、シータの n でした。で、これを n プラス1点で繰り返せば、えー、その全体の計算量はシータの n 二乗になると。 とといいうこわかかるかと思いますそれからあと補完に関しては今回はあまり詳しく行いませんけれどもその補完の例としてはラグランジュの補管公式というのがありますので興味のある人は参考にしてみてください。もしかするとこのラグランジュの補管公式というのは数値計算の方で取り扱われるので空き楽器の 計算基数学にですね。及川先生が担当される。こところにもしかしたら出てくるかもしれませんあの。ちなみに何年か前は僕も計算基数学にも担当した年があったんですけど、そこではこのラグナジュの補完公式もやりました。ということで、このラグナジュの補完公式を使うと、やはりこの保管にかかる計算量も大体 c ーの n 以上で評価されるということが知られています。で、そこでですね、ここでその、えー、と高速な評価の ア ル, ゴリいや他のアルゴリズムがあるとですねその、それを多項式の加算や乗算に使って多項式の加算乗算を早くできますよっていう話が、まあ、今日の話の趣旨なんですけれども、えー、とまず指摘しておきたいのはその評価や補完はですね、今の、えーとまあ、オーダー n2 乗よりも早いアルゴリズムがまあ存在するっていうんですね具体的に言うとあの評価や補完ともあのオーダーの n ログ n この lg は2を定とする 自然対数の意味で N ログ N のアルゴリズムが存在するということをまずあの押さえておきたいと思います。でそうすると、なぜ早くなるかというとですねと、関数値表現でその多項式の加算や乗算を行うと、あのえー、となんだっ加算乗算の計算量を早くできるというんですね。で 例えば、その fx をですね、その関数値表現で x0 から xn を使って表す。それから gx も関数値表現で x0 から xn を使って表すというときに、この fx、例えば fx プラス gx に対応する関数値表現として、このそれぞれの点での関数の値の和を取った形でこう計算できるわけですね。で、積に関しても、 その例えば fx、gx に 対, する対応する表現としてこの fx と gx のそれぞれの点での値の、まあ、積を計算するというふうにすることが考えられるわけです。特にこ の, あの関数値の積をこう x0 から xn まで順番に取っていくのを、まあ、畳み込み積コンボリューションといいますけれども、まあ、これらの計算っていうのは実はあのオーダー n での計算量で計算可能なんですね。 だから、まあ、あの、言ってみれば、その、それぞれの関数の値をこう N 回掛け算するだけですから、まあ、あの、この関数値表現だと、あの、多項式の加算や乗算というのはオーダー N で計算できるというわけです。で、これが何より早いかっていうと、その、えー、っと、係数表現の多項式の、あの、積の計算量というのは一般にオーダーの n 二乗ですので、まあ、それに比べれば、この関数値表現でその積を取れば、あの、 オーダーダ N 分だけで、ここでは、その、というのは以上の背景を踏まえて、まあ今日はですね、その関数表現による多項式の加算や乗算の効率化を図りましょうという話をしたいと思います。で、まあ目的としては、その、この合計ですね、オーダーの n ログ n の計算量で多項式の乗算を行うということで、まああの従来の乗算の計算量 n オーダーダの N2 乗よりも早い計算あの少ない計算量で、計算を行ううという話ですでそれは大きく分けて、あのここにあります、えっと、3つのステップに分かれます。えっと、1つ目は、その、まあ、ここではその fx と gx は、あの、係数表現で与えられたものと仮定しまして、えっと、その fx と gx を の, あの多項式表現か、多項式表現を関数値表現に変換するという計算を行います。これが、そのですね、 えっ、ー、と、オーダーのログ N、あ、ごめんなさい、オーダーの N ログ N でできると。で、それから、ステップ2では、あの、この Fx の値と Gx の値をかける畳み込み積をオーダーの N で計算すると。で、最後、ステップ3は、えっ、ー、と、Fx×Gx の関数表現を多項式、係数表現に変換するということで、えっ、ー、と、オーダーの N ログ N で計算すると。 で、トータルの計算量をオーダーのログ N、ヌログ N で多項式の除算を行うという話ですねで。で、そのうち、そのステップ1のところでは、あの、ン算フーリエ変換という道具を使い、それから、あの、で、理算フーリエ変換で多項式表現を関数値表現に変換し、で、一方でステップ3では、そのン算フーリエ逆変換というのを使って関数値表現を多項式表現に変換するということを行います。というわけで、あの、今日の、あの、 まあ、内容としてしましてはその多項式の乗算の高速化を行うためにえと多項式表現を関数値表現に直すことで直して畳み込み積を計算することでえと多項式の乗算を高速化しましょうという話がまず一つですね。 で、その、えっ、ー、と、x と gx の多項式表現を関数表現に変換する、あるいは逆変換するっていうのに、この理フリーリ邪変換や理フリーリ邪逆変換を使うというのが、まあ、あの、大きな、えー、要点になるかと思います。あ、それで、すみません、もう一つ忘れてたのは、その理フリーリ邪変換や理フリーリ邪逆変換に関して、えー、高速フリエ変換というアイデアを使って、まあ、早く変換を行うということですね。はい、こういう形で、あの、今日の話を進めていきたいと思います。 先生。ま